発走時刻は10時10分です。おはようございます。気持ちのいい青空が広がっています。それでは東京一レースのパドックです。解説はデイリースポーツの小林正明さん、進行は梅田陽子です。小林さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では1番から見ていきましょう。 リリノリーズプラス 12,、うん、12キロ増えたことは高材料と捉えていいでしょう、まあ、ただね、少し全体的に硬めなところがありますかね。2番プラウドフェローマイナス48、うん、数字を聞くと、えー、かなり減ってるんですけれども、細いまではいかないんですよね、まあ、ただね、少し張りが一息なのかなっていうところが気になります。3番バイイタルサイビーチ マイナス失礼しまししたプラス4、うん、しっかりと歩けてますし体の使い方も上手ですよね、雰囲気はいいと思いますよ。4番マイナス今回が骨折放牧明け、マイナス1 2、まあ、キロきっちりねあの体できているんですけれども、気配面、テンション高めですね。5番、サンデリアーナ、プラス6少しね、えー、もう前向きさが出てきてほしいなっていうところあるんですけど、張りなんかとこいいですからね、体調は良さそうです。6番ミッキーーオフィサー プラス２。うん。久々なんですけれどもね、あのしっかりと歩けてますしね、雰囲気としては前向きさも出てます。えー、好調、えー、仕上がりはいいんじゃないでしょうか。７番です。７A マイナス１６。少しね、こう周りを気にしたりとね、そういう素振りを見せてるんですよね。マイナス１６キロという馬体減も小柄な馬だけに気になるところです。８番姿勢奇跡。 マイナス四。こちらもね少しルササミしてるんですよね。えー、体に関してはね非常にいいと思いますね。張、え、り、ー、なんかも目立ってますよ。九番プレアマールプラス六。いいと思いますね。あの六キロ増なんですけどもこう腰のあたりに力強さ出てますし体つきにメリハリが出てきました。体調は使いながら強化してんじゃないでしょうか。十番ウイニイモン。 プラス十、うん、この馬もいいと思いますね。落ち着きありますし、プラス十キロという馬体像なんですけども、太め感なく、むしろこのぐらいの体つきの方が力を出せるんじゃないでしょうか。十一番、燃える女、プラス二、うん。前の足しっかり踏み込み出てますしね、えー、後ろの足もそれに伴って、スムーズな送りできてできてますからね。えー、体調良さそうですね。十二番、天気席、プラス二。 プラス2キロ少しでも増えたのは好材料と捉えていいでしょう少しねテンション高めそのあたり気になるんですけれども体つき馬体の張りなんかはいいと思いますね13番スプリットセコンドマイナス -6、うん、この馬もね少しうるささが、えー、出てるんですよねもう少し落ち着いてゆったりと歩ければいいかなっていうふうに思いますね14番フォールリアンデビュー戦404、うん、悪くはないと思いますね小柄な馬なんですけれどもね友のあたり大きく見せてますからね力強さは出てますね 十五番実力野車プラス六、うん。このまもいいと思いますよ、えー。前走から大幅な上積みというわけじゃないんですけれどもね。うまくこう体調整えてるなっていう印象を受けます。おしまいは十六番セシャルマンマイナス六、うん。とも大きく見せてますし、前走よりもこう馬体にメリハリが出てきました。踏み込みもしっかりして落ち着いてもいますからね。えー、いいんじゃないでしょうかね。 では今日の状態を踏まええた推奨を教えてください、はいえー、16番のセシャルマン、えー、6番のミッキーオフィサー、えー、11番「燃える女」で9番の「プレアマール」で最後に12番の「天気席」でお願いします、はい。東京一レース小林さんからは16番6番11番9番12番以上の5等です。 もう一度東京一レースのパドックをご覧いただきましょう本日東京午前の解説はデイリースポーツの小林正明さんです小林さんよろしくお願いしますよろしくお願いします東京一レースは品場限定の三歳未勝利戦ダートの千四百メートル戦です小林さんからは一番手に十六番のセシャルマンが上がりました、えー、こちらの評価からお願いしますそうですねまあとりあえず パットをパドック、ね、全体見渡してみてやはりこの馬がこう1枚抜けてるかなというような印象を受けましたね、まあ、あの解説の方でも言ったんですけども、ね、非常に腰回りしっかりしてるしバタにメリハリも、まある高い素質を秘めてるなという雰囲気でしかも、かつ落ち着いているというところを考えるとやはり1本も2本もリードしてるのかなというふうに思いますよねうん追い切りの動きも良かったようですねそうです、ね、追い切りの動きもねやはり前 走, は、ね、デビュー前走のデビュー戦は経験馬相手というところもありましたから まだまだ、ね、ところはあったんですけど追い切りは、ね、今週しっかりミホウッドで、ね、合わせ馬を行ってエサンと合わせて2頭に先着と、うん、非常にいい動きでしたし前走も、ねあのー、初めての競馬でスタート一息とかなり後ろの方からでしかも、ね、展開的にもこう前が残るような競馬。 かなり、ね、厳しい展開の中を後方から追い込んできたという、まあ、4着0秒8差離されてますけれど勝ち馬からは、はい、非常に見応えのあったレースだったのかなというふうには思いますね、はい、2戦目ですがここは期待16番のセシャルマン上がりましたそして2番手には6番のミッキー・オフィサーが上がっておりますこちらちょっと間隔空いておりますがいかがですか そうですね、まあ、そこがポイントになるのかなと思って今日のパドック、注目してみたんですけれどもね、まあ、あのね完全に仕上がってるとまだ行いかないまでも、えー、形はつけてきたかな、いい感じに仕上がってるなというところはありましたからね、まあ、そのあたりで2番手に上げてみましたねはいそして3番手には、11番、燃える女、こちら、いかがでしょう。 うん、なかなかこう初戦は、ねあのー、最後の足を使えなかったんですけれども、ね、前走は、ね、こうしっかりためる競馬をしたことによって後方からメンバー最速の上がり3ハロン時計を記録して2着と、まあ、勝ち馬、ね、少しね間は、あのー、離されたはいるんですけれどもね2戦目できっちり変わってくれたとで今回に関しても、ね、非常に、ね、パドック、えー、少しねうるささを見せていたんですけどこのぐらいだったら問題ないでしょうから、ねうんえー、雰囲気としてもいいと思いますし前走のレースぶりも評価で できるので、まあこの馬が三番手かなというふうには思いますね。はい。なるほど、上がり最速ということですが、一、うん、番手に上げていただいたセシャルマンも前走上がり最速ということで、はいうん、このレースはやはり末脚が。 そうです、ね、レースというか、まあ、流れにもよるでしょうけどもやはりこの舞台というところを考えると、まあ、東京の、えー、ダート1400メートルある程度やはり決めて最後の、ねあのー、早い時に対応できるような、えー、馬ではないと上位争いするのは難しいのかなというところ は, あります、ね、はい、ありがとうございます。 ねというわけで小林さんからは16番、6番、11番、9番、12番上げていただきました。買い方いかが い, いたしましょう。そうですね。まあセシャルマンがまずこう連を外すことはないでしょうし、まあ頭一着まであるのかなというふうに思いますので、はい、まあセシャルマンから馬単であの11番、6番、6番、11番本戦に勝ってあと名前上げた馬たちも抑えたいかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。えー、小林さんこの後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 東京1レース発走は10時10分です。 おはようございます。第3回東京競馬初日第一競走出走馬の入場です。東京競馬1レースは3歳の未勝利戦です。牝馬限定戦、ダートコース1400メートル16頭で争われます。1番はクリノリーズ。今日の馬体重422キロ。前走との比較でプラス12キロ。鞍上は井上俊樹負担重量52キロです。2番。 クラウドフェロー4 2 4キロ -48 キロエダテル枝5 4キロ3番バタルサイビーチ4 5 4キロプラス4長岡嘉人5 2キロ4番宇治姫4 4 6キロ1 2キロ牛澤智春5 4キロ5番はサンデリアーナ5 0 6キロプラス6大野拓也5 4キロ 6番、ミッキー・オフィサー440キロプラス2横山典弘54キロ7番、七重424キロマイナス16キロ内田博之54キロ8番、四星奇跡450キロマイナス4丸田恭介54キロ9番はプレアマール436キロプラス6柴田大地54キロ 10番ウィン・イモン442キロプラス10バンケータ52キロ11番燃える女450キロプラス2キロ菊澤和樹51キロ12番天気関472キロプラス2小畑拓也51キロ13番スプリットセコンド448キロマイナス6芝山雄一54キロ 14番、ポール・リアン今日がデビュー戦です4 0 4キロ野中裕太郎5 1キロ1 5番は実力野車4 4 4キロプラス6石川幸希と5 3キロ1 6番、セシャルマン4 6 2キロマイナス6三浦航成5 4キロの騎乗です以上の16頭で争われます東京競馬第一競走は 金馬限定の三歳の未勝利戦、ダートコース千四百メートルの競争です。夏競馬の東京競馬場天候の発表、晴れです。芝コース両馬場、ダートコースも両馬場のコンディションです。 はい東、東京競馬場第一競走です。一レースは牝馬限定の三歳の未勝利戦。ダートコース千四百メートル十六頭で争われます。芝コース両馬場、ダートコース両馬場の東京競馬場。 明るい日差しに包まれまして枠入りが進んでいます。枠入りはあと六頭。十四番のフォールリアン、十番ウィンイモン、そして少しうるさいところを見せている四番ウジ姫が入ります。あと三頭。二番のプラウドフェローと六番のミッキーオフィサーゲートに入りました。最後は十六番のセシャルマン。 セシャルマンがゲートに収まって16投が入りました体制完了スタートしました高ダッシュを決めたのは天気席間から7番の7へ 7へ天気席そしてミッキーオフィサー3頭並んでミッキーオフィサーまとめてかわして先頭です1番、クリノリーズ先端に加わって間からは3番のバタルサイビーチが行きました外はスプリットセコンド一気に15番の実力者も仕掛けていきまして先団そして前を狙っていきますその先団のすぐ後ろになりました9番のプレアマール中段ですその後ろから差を詰めていった8番、シセイ キ, セキそして間燃える女で3コーナーカーブその外からは16番のセシャルマンが追走していきます 番サンデリアーナあとは14番のフォールリアンが続いて。 4番、宇治姫後方2投目最後方が2番のプラウドフェロー34コーナー中間です前は固まっていますがミッキーオフィサーがわずかに先頭を外から15番の実力野車並びかけていきましたさあこの2頭が広がる形になって間から7番の7へ3頭を広がって直線コースに入りましたあとは4番手から差を詰めるスプリットセコンド間から転機席その後ろのグループからセシャラマンが差を詰めていきますそして1番外に出して11番の燃える女の追い込みさあ先頭、ミッキーオフィサー突き放し始めてリードを1馬身2馬身広 食い下がる7番の七恵、あとは3番手の位置には差を詰めてくるスプリットセコンド、ド天気席、外から燃える女、1番、外からサンデリアーナの追い込み、セッシャルマンは伸びがありません、さあ突き放しました、完全にリードを取った6番のミッキー・オフィサー、2番手は七恵が粘っている、3番手は大接戦、先頭6番のミッキー・オフィサー、ミッキー・オフィサー合理、ゴール2着は七恵、3着争いは燃える女か天気席か1分25秒9の勝ち時計、早め早めの競馬で6番、ミッキー・オフィサー押し切りました。 2着は7番の七重が食い下がって3着争いが2頭12番、天気石と11番の燃える女勝ち時計は1分25秒9ゴールまでの 800m は49秒 6600m37 秒1と上がっています東京競馬第一競走牝馬限定の3歳の未勝利戦ダートコース 1400m 二の足を利かせて先手を取った6番のミッキー・オフィサー直線で突き放して結局逃げ切っています2馬身から2馬身半ぐらいの差そしてこちらも早めに追いかけていった7番の七栄が2着三着そい微妙内は12番、天気席、外は11番の燃える女あとは13番、スプリットセコンドがその後に続いて5番のサンデリアーナ 16番セシャルマンは伸びを欠きました牝馬限定の3歳の未勝利戦両馬の勝ち時計1分25秒9勝ったのは6番のミッキーオフィサー2着7番 7A3 着から推写真判定5着は13番スプリットセコンド確定までしばらくお待ちください積極競馬3か月ぶり横山典弘騎手 キーオフィサー逃げ切りがちそして2番手グループを進んでいた7番の七重が2着で3着争い際どくなりました6枠の2頭内外どうやら内で粘り込んだ転機席ということで 1400m 戦前々の決着という形になったようで す, 最終です6番、7番、12番で3番人気、6番人気7番人気の順です。 単勝6番 7.7 倍枠三 3418.9 倍馬連6番7番 41.0 倍馬単6番7番 86.4 倍三連服6番7番12番 246.7 倍三連単6番7番12番 1375.7 倍です、はい、勝ちましたのは6番ミッキーオフィサー2着7番 7A 3、4着写真判定の結果3着には12番、天気席勝ちタイム1分25秒9です。払い戻し、単勝6番770円枠四3、4890円馬連6番7番4100円馬単6番7番8640円三連複6番7番12番2万4670円。 3連単6番7番12番13万7570円副賞とワイドはご覧のとおりです勝ちましたミッキーオフィサー父ダノンシャンティー母チーフオフィサーセカンド3歳牝馬です白尾社大コーポレーション白尾ファームの生産馬主は野田瑞希さん横山紀弘騎手29勝目美保の萩原清志級者15勝目です